起起きろマリサ起きるんだマリサ起きてくれマリサどうしたんだ私はこっちだぜ。あれじゃあこっちはメロディえということでコラボします。やるらしいです。今回コラボするのはメロディーさん。私と同じアナイアレーションの実況者です。それと複数の武装戦力を潰した模様。 ということで今回やるのは、時々座る戦術なんですかこれは言葉のままですが、それがわかんねえんだよしね。コラボ相手にそんなこと言うんじゃねえ。うるせえ。暴力が許されるのは私だけだろうが。お前もダメだろうが。ふざけるな誰。誰さすがに騒ぎすぎたわ。だろうな。ということで食料をトールに変えました。すわる戦術は、さっの食料が必要なんだな。 となんで上から目線なの敵をたくさん倒したいですね。今無視したので懲役30年です。原罰きつすぎない。ということでこいつはシェと。ト。原罰きつくすぎない。ここ苦戦回収。過去一復戦回収がつまんねえな今日はいい天気ですね。メロディーさんもそう思いません。やべえ。ここはスーパーウルトラすごい p v p をするしかない。メロディーさんも大船頼みます。お、大船頼みます。 負けましたこれも全部メロディーさんのせいだ。暴論すぎません。高齢化も人口減少問題もメロディーさんのせいだ。社会不安のスケープゴートにするな。ということで青拠点に舞い戻りました。このマップの豆知識を話しておきます。マッシュ。え、メロディーさんの煽り方容赦なくて好き。私もそう思うぜ。じゃなくて、さっきのネタつまらなすぎない。あー、あの高次元的存在からハテナマーク出たやつね。すみません。よくわかりませんでした。音声検索になるな。全然敵来こないですね、メロディーさん。そうですね。やっぱり私たち。やべー。 ここはスーパーウルトラスい p v p をするしかないさっきから思ってたけど名前出さすぎだろちなみに敵は私の能力で消しました逃げただけです獲物が近づいてきましたねメロディーさんスワールしましょう了解ですどっち狙うか迷います、ね、メ, ロメロディーさんは黙って落ちた半分くらいお前のせいだけど な, んけどなそんなことがあったけど私は元気でした無事に死にましたそが普通に態度悪いじゃんということでやってきたのはロッキーさん役はい違いますねお気持ちはいかがですかメロディーさん戦闘前なので気を引き締めてくださいそうですねしかも知らない人来てるし誰かは引き続きスワールしていきましょう 来ました胸を張って言えることじゃないよ勘違いするなボケかす暴言を追加していくな暇なので煽ることにしました嫌なんでなんでそんなこと言うんだよそれはルールに違反してるからですきっと私のうまさに嫉妬してルールを作ったに違いないカスインボやめろメロどうなんですかエレメントさんモらルのためですね刺しますよ 全然人来ないですね。そうだな。きっと私のオーラにビビってるに違いない、カスインボーめてャメ資格が来やがった。きっと私を倒すために違いない、カスインボーめて私はエレメントの誇りと言われたものですからね。俺はルブチでは、そんな私に勝てるなんて思えない。ふざけてたら倒せたんだけど、私って、さっき倒した人が弓を打ってきてますね。その程度で私を倒せるとでも、そうとしか思えませんが、体力結構少ないからね。マリサの正論何も言い返せないから嫌いだわ。私何も悪くないだろ、お前のさじ加減じゃねえか。敵が来てますね。ひねりつぶして食してくれよう、食べるのはおかしくない。メロディーさんが鉄フルをスワップするみたいです。 なの聞いてないてんで手フルをスワップするみたいですわかりました初のコラボ相手に意見を強制するゆっくり実況者のクズこうやって敵を待つのも楽しいですね早くスワップしてよこっちは待っ て, てください追加でも食べて待つことにしますそろそろ飽きてきましたまずは話しし合いし見てください倒せましたよ結局死んでちゃ意味ないと思うんですけど素人は黙っとれは赤に向かっています青がなししたってんだ外国の方かな切り荒れそうなこと言うな 赤にたどり着きました。メロディーさんが橋を建ててくれるみたいですね。私は後ろから見ておきます。戦え。わかりました。赤は岸に上がれないよう対策していますね。さっき岸に上がれなかったの見逃してないからな。純粋に下手くそすぎる。メロディーさん言われてますよ。税務に行ってるんだよね。敵の施設が来ましたね。違うと思います。我ら、西の国の施設なり、ヒーズル西の国から東の国へで西から太陽を昇らせないでいただけます。マリさったらすぐマジレスしちゃうんだから訴えますよ。キコは、トールの雷をぶち当てて友好関係を築いていきましょう。張り付けにされろ。キリストと同じ扱いじゃん。鉄風が来ました。後でぶっ殺してやる。撮影が字幕すり抜けてるじゃん。 相手がそろそろ仕掛けてきそうですね、と思ったらアサシンが見えましたね。待てこの野郎、地獄の果てまで追いかけてやるからなぐへっへっへ。見失いました。ふざけてんのかふざけてなんかナイジェリア、金属バット持ってくるわ。急に怖すぎじゃない ということで黄色に来てみました今度こそスワールしましょ う, う解です無事にスワールできた時は約束通り100万払ってねマリサ約束した覚えねえよ指引きちぎるぞうわうわ黄色拠点は綺麗ですねゴミカスみたいな青拠点とはお違いだぜかわいそうトールの雷が直撃しました後で治療費請求するからな法的に争うとしないでこれは余談なんですが登録者1000人もいないのにいて行って名乗る人ダサいですよねまあそれ私なんですがメロディーさん頼みました落としてやりました強く言ってね かわいそうですね。お前が言うな。この調子で鉄古しばくぞし縛かれました。ここ座るしにくいですね。そうですかわら、なんで煽った赤拠点に来ました。赤拠点の絵を t に変えてやるぜ。毒毒屋をもらいました。刺さりました。後流されそうだから追求するけど。死なっていいよ。さっきの発言頭悪すぎない。脳みそついてるオーバーキルやめてください。味方が襲われてるじゃないか。どっちかっていうと襲ってる。大丈夫か味方。もうダメそうなんですが、私が来たからにはもうダイソン。誰だお前はー。ケッとも行きます。なんだ良かった。あれ今名前聞いただけサバレア まああの人をお前し仕方ないよね。カワフルが鉄フルに挑む方がおかしいかと。正論やめろ。というわけでサムネイルを取りますか。僕がないでしないでください。そうだ肖像権あるんだぞ肖像権も人権も、ね。ちなみに先ほど撮影したスクショはサムネイルにしておきます。今来ている場所は青拠点ですね。畑を壊して植えさせていきましょう。ですメロディーさんナイススワップ。さっきの何落に落との、ね、バッドスワップ口じゃない。まあ最終的に仕留めれば私の勝ちです。イケメロディーさん骨すら残すな食べるのはおかしくない。こいつ落とせそうじゃないかしね しいいますいい忘れてましたが BGM は騒音のない世界様のチャレンジャーという曲です BGM こんなに綺麗なのにさっきから会話汚すぎじゃないメロディーさんと青拠船に来ました全員内置させましょう目標だけは毎回立派メロディーさんもきっと納得してくれますよねメロディーメロディーさーんこのマックハラーディングオペレーションじゃない玉体戦法だ歴史的な話はやめてくださいもっとスワールしに行きましょうやっとスワールのこと思い出しました今まで何してたの寝てました なんでさっきからソ連国家流れるのマジで怖いんだけどそれにしても矢が降り注いでますねこういう時はお取り寄いましょう行ってこいや黒の人無事に帰ってこいよあいつの思いは無駄にしない 0.5 秒で死んでたぞあの人うお お, お, お, おこ今ここそスワるルをここから先は特に何もせず拠点内にいたので3200倍速しますご視聴ありがとうございました というわけでここらでコラボ動画を終わりますチャンネル登録を高評価していただければ喜びますそれではご視聴ありがとうございました